本日東京新宿で無料試乗体験イベントをやっていきます。そろそろあのマンティスのいろんな電動キッボードと電動バイク の, あのファンができてきたのでファンの方と会って無料であの見て、写真見て気に入ったものをこちらで実物触って試乗体験できるように試乗会イベントを作りました。 あの結構いろんな方が来てくれてすごくあの私たち喜んでいますけれどももしお興味がある方は遠慮なく試乗会の試乗に来てください。それでは行ってみましょう あーなんか最初は怖いかなと思ったんですけど、あのー、ちょっとアクセルちょっと軽くやって、ブレーキもこうやりながら、徐々に慣れた感じですぐこう乗ることができてで、結構なんか、結構ブーっていくと気持ちいいんで、慣れたら何回何往復もちょっと結構して、楽しかったです、はい、でお勤め近い人とかはこう気軽にあの乗れるかなって思いましたね。 3にして行きましたら。<タッ><タッ> 本日あの地上大会に地上会に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ, あ, うあの先ほどトスベンのバイクを乗ったんですけれどもあのどうでしたか感想は？えー、っと思ったより乗りやすくてえー、っとすごくあの運転した時もあのバランスがいいのとあと空調性がとても良かったですね。ありがとうございます。あの普段バイクとか 自転車とか乗っていますか？はい、バイクの方を乗っています。バイクの方バイクの方と比べたら、もうど う, どういう感じ？えー、っと扱いはとにかく楽ですね。であの車体そのものも軽いので、えー、まあ幅広い形に乗っていただけるのかなと思います。ありがとうございます。 そうあなるほど、そんな感じで面白い<笑><笑>次2月20日、2月20日、横浜、横浜駅西口、西口でまたイベントやりますぜひ来てください。横浜 この近辺にいる人たちは遠慮なく気軽にちょっと実物を見に市場体験しに来てくださいねプレゼントも用意しておりますはいお持ちしております今日はやっと30個国で人気があるカーボのマンティス1 1年かけて1年時間と手間かけて日本の国土交通省の あのルールいろんなルール部品のルールを作って日本で走れるようにやっと作ったあの電動キックボードはやっとできましたもうあと3月中に徐々 に, 徐々にこちらのマンティス10は日本のお客様は買って乗ることはできます EV マウントの LINE 公式アカウントをフォローして こちらは幕開けで3月中旬であのもうオープンできますのでぜひあのお願いします。